<笑>次、三文字で言うと、うもこさんからいただきました。次回 D. J. C. D. の驚きのサブタイトルは。楠<笑>木友里の友理ルキャンドル、ひざかっくん vs 三角くん。<笑><笑>すごい、サブタイで全く内容が読めない、あ、三角くん出てきた。まだ生きとったんか、あれ。<笑>すごい、やっぱ可愛いよね、三角くん。 私この左の目が上向いてる子好きなんだよねこの子が1号なんだけど可愛いよね三角くん我ながら天才的だと思うすごい可愛いと思うもうなんかどっかの企業さんがグッズ出せばいいと思う絶対売れると思う可愛くない三角くん可愛いいって言えよ<笑> ありがとうございます今言っていたただきました<笑>すごいちっちゃい頃かわいいっていう<笑>はあ次<笑>えー、ほぼ東京にお住まいの小国のモラルさんからいただきました、えー、次回 DJCD の驚きのサブタイトルは「楠木と森のともりるキャンドル100日後に岡崎体育さんに会う楠木と森」<笑>。 ありますね「百日後」シリーズねでも岡崎体育さんにはいつ会えるかねまだ等身大パネルにしか会ってないからね<笑>お会いしたいんだけどね兄様今年も別日だったね嫌われてんのかな岡崎さんにみんながパシリパシリって言うから Twitter で見かけて「なんだこいつ」って思われてるかもしれないみんなのせいで岡崎体育さんにもう会えないんだともりは。 フフフフ。